えー、とでは、5分前になりましたので、参加者の、ズームで参加されている皆様に連絡をします。えー、と発表前に、質疑の応答の説明をします。ズームの参加者のアイコンからえっと手のマークがあるんですけども、それがまあ挙手の扱いになっております。えっと、試しにえっと今、挙手のボタンを押してみてください。はい。 はいあえっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、本日のトークテーマが、えっ、ー、と、ラズパイということで、ラズベリーパイ。えっ、ー、と、過去にあの触ったことがあるという方は、もしありさ、挙手のボタンを押していただけると幸いです。 はい、ありがとうございます。押していただいて結構です。えー、それからですね、えー、とトーク中はあの、ズームのチャットに質問とか感想を書いていただいて大丈夫です。えー、YouTube で見ている方にご連絡です、えー。この部屋のハッシュタグは、パイコン GP アンダーバー1です。えー、感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけて、えー、ツ, ツイートをしてみてください。 それでは、えっと、3分前になりました、はいえー、それでは、えー、これから、えー、中野豊さんの発表を始めます。えー、タイトルは「ラズパイ 3B の CPU でリアルタイム物体検出」です。えー、発表時間は、えー、質疑を含んで、えー、15分です。 発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。あの読み上げ事項を、はい、読み上げていただいてもよろしいでしょうか。はい私の名前は中野豊です。発表のタイトルは、はい、ラズパイ 3B の CPU でリアルタイム物体検出です。はい、発表説明は日本語です、はい。発表資料は日本語です。はい、発表資料は公開します。 はい、あのすでにコンパスに上がってますので、ぜひご覧くださ い,、はい。発表中の写真撮影に同意します。ア、は、イ、い、c o n j p の行動規範に同意します。はい、よろしくお願いしま す, いますちょっと音声確認します。 ちょっと今、YouTube の方の音声を確認しています。YouTube の方、音声大丈夫でしょうか？ チューブの方向大丈夫でしょう。 じゃあ音声大丈夫でしょうか、えー、なんか聞こえてるようにも見えるんですけどどうでしょうか えー、っとスライじゃあ画面共有していただいても大丈夫ですか。はい、はい、画面共有大丈夫です。 え大丈夫ですか。あはい。私は大丈夫なんですけど、初めての大丈夫でしょうか、はい。ちょっと最終確認します。 音声のほう大丈夫ですか ?YouTube の方は聞こえてますかはいあ、YouTube 大丈夫です。じゃあ始めますか。はい、えー、っとそれでは、えー、っと。 中野豊さんを拍手でお迎えください、はい、それでは発表お願いしますはい。本日はラズパイ 3B の CPU でリアルタイム物体検出というタイトルで話をさせていただきますよろしくお願いいたしますまず自己紹介をさせてください写真のこちら側がラズベリーパイ 3B という今回使ったコンピューターとあとこちらがカメラです 名詞サイズで、えー、Linux が動きます。以降はこれのことをラズパイと呼びます。右側が私の名刺です。普段はスーパーシップという会社で全文検索の開発やログデータ、地理データの集計分析などを行っております。今回やりたかったことは、このラズパイでヨロのようなバ ウ, バウンディングボックスディテクションをしたいということです。 ちょっとあの他の方が作ったものなんで、直接お見せしないんですけれども、映像のどこに何が映っているかを検出して、その周りを四角く囲ってラベルをつけるというものです。ラズパイでの物体検出について調べてみると、ラズパイはすごく非力なので、軽量な検出器を使った場合でも、本体だけだとコマ送り 2fps とかがやっとで、リアルタイム処理をしたい場合は、USB で アクセラレーターを追加するというのが一般的でした。なので、今回は CPU だけでそれができるものを作りました。やったこととしては、こちらの Mac で動画を再生して、こちらに移します。それをラズベリーパイにつないだカメラで撮影して、ラズパイ本体で処理をして、こちらのディスプレイに検出結果をすぐに表示します。でその様子を ここちらのスマホで撮るとといいうことをやっています。正面から見るとこんな感じでカメラがついていて本体にはマウスとキーボードしか刺さってないという状態です。こちらをご覧ください。赤が乗り物、緑が動物、青が人というので囲われています。こちらが検出結果でこちらが見ているラズパイが見ている動画です。 ちょくちょく間違えたりはするんですけれどもまあまあそれなりに検出できていってかつ割とリアルタイムに処理ができているのかなと思いますちょっと密集してくると辛いところはありますが 今回はこちらをどう作ってきたかについて、検出機の作成、実行環境の整備、この2つの観点からご紹介します。まず、検出機の作成についてご紹介します。考え方としては、CNN を使った物体検出機を思いっきり軽量化しよう。軽量化のために、人、動物、乗り物の3種類だけ検出できればよし、精度は実用加減ギリギリまで下げて OK というふうにしました。 CNN を使った物体検出機はいくつかあるので、代表的なものをご紹介します。大きく分けると、2ステージディテクターと1ステージディテクターに、すごく大ざっぱに分けると分けられると考えています。2ステージディテクターは、画像を見て、まず何かありそうなところを特定して、その各場所に対して分類を行うことで、この場所に何かがあるということを特定するものです。 2回処理をするので精度は高いんですけれども処理には時間がかかる傾向がありますそれに対してワンステージディテクターでは1回 CNN を通すだけで物体の位置の特定と分類を同時に行いますこちらは先ほど紹介したヨロの最初のバージョンの仕組みなんですけれども画像を CNN に通すと 7×7× いくつかの行列が出てきます そのうち、この赤い部分に着目してみると、元の画像を 7×7 に割ったとき、ここの対応する位置に、XY の位置に、幅 W、幅 W、高さ H のバウンディングボックスが確率 P で存在する。そして、その各クラスの確率は何であるといったようなことが行列で出てきます。行列で出てくるように、 一発でこれが出てくるように複合誤差を設定して学習させるということをやっています。こちらは処理時間は短いんですけれども、小さい物体の検出が苦手な傾向にあります。続いて SSD というものをご紹介します。これは先ほどのヨロと同様に、一回 CNN を通すだけで検出と、えー、物体の位置の検出と分類を行います。ただ、えー、複数の層を、小さい物体は手前の層で、 大きい物体は奥の層で検出することで精度を上げています。最近の検出器はこの発展系が多いように見えていて、夜もバージョン3からはこちらの複数の層を使うという考え方をしています。なんですけれども、今回私が作ったものは時代に逆行していて夜をさらに簡素化したような実装になっています。マウンティングボックスは一つしか出力しないし、A、層は一つしか使わないという感じになっています。 なぜこのようにしたかというとあの CNN のパラメータが少なすぎて複雑なことをしても学習ができないということが起こったからです夜の V3 とかあとはあの軽量と言われているモバイルネットと比べても桁が違うぐらい今回パラメータが少ないので、えー、簡単な学習をさせるしかなかったということでこのような構成になっていますそれからこの 表現力の低い CNN で学習をさせるにあたって学習上の工夫をいくつか行っています。まず一つ目は無理はさせないということです。すべての問題を完全に正解しなさいというと、まあ、何もわからなくなってしまうので、せめて例えばこの図であれば、えー、ここの人の中心の位置はここにあるので、ここのセルだけが人と判定されるべきなんですけれども、 ここは近いからまあ人と判定されてしまっても仕方がない。ただ、この辺の全然関係ないところを人と判定するのだけはやめてくださいというふうに学習をさせます。次に適応的バッチサイズというものを導入しています。これはあの学習中にミニバッチサイズを上げることで学習速度が上がるということはすでに示されて知られていることなんですけれども、どのタイミン グ, タイミングでバッチサイズを上げたらいいかというのが 文文を読んだだけでは分からなかったので、バリデーションロスの改善が停滞したら、バッチサイズを勝手に4倍にするように実装して放置してみました。こちらがその結果で、細い線が固定のバッチサイズで学習させた場合、で太い線が途中でバッチサイズを変えた場合のバリデーションロスの推移を示しています。この緑の自動的に下げるっていうのが、 最終的には一番低いところに割と早い段階で到達しているということがわかります。少しの差なんですけれども、まあ、少し良いので採用しています。3つ目は、繰り返し転移学習というものです。一般的に、本当に得たいデータセットの、本当に学習させたいデータセットの前に、他のデータセットを学習させて基礎トレーニングを行っておくという転移学習はよく行われていると思うんですけれども、 今回、A, B, A, B, A, B のように、一旦実際にやりたいデータセットで学習させて、他のを学習させて、また戻ってくるということをすることで、ほんの少しだけ性能が良くなるということが分かりました。それを示しているのがこちらで、転移学習をやらないよりもやった方が、一回だけやるよりも戻ってきた方が、ロスが小さいということが示されています。 これも焼け石に水という感じなんですけれども、何しろ表現力が低いので、ちりつもで頑張るということになっています。続いて実行環境の整備についてご説明します。まず、ハードウェアの準備としては、ラズパイ 3B を USB の電源容量と、あとは熱を持つとクロックが下がってしまうので、ヒートシンクに気を使って準備します。 それからディスプレイの解像度はフル HD だと描画負荷が高いのでちょっと解像度を落として表示させます。で可能であれば、ラズベリーパイカメラを使って、USB よりもラズベリーパイカメラを使った方が FPS が少しだけ高いです。でこれを、えー、カメラから撮ってきた画像をマルチプロセッシングの Q でチェイナーを使ったオブジェクト検出ワーカーに渡して でそれを検出した結果をまたマルチプロセッシング Q で戻してディスプレイに描画をするというのを最初は作っていました。でこれが Python 3.7 で実装していて 4.4fps、遅延が 1.5 秒ぐらいという感じでしたで。これだとちょっと検出が遅いということでチェイナーに変えて Onix Runtime というのを導入することにしました。でまず Onix というのは 機械学習モデル、主にニューラルネットワークのモデルをさまざまなフレームワーク間で交換するための標準的なフォーマットのことです。o n キ x ランタイムというのは o n キ x で保存されたモデルを使って高速な推論を行うライブラリです。Python と C++ のライブラリがあります。サーバーの場合は PIP インストールで簡単に入るんですけれども、ARM32 ビットの場合は8時間かけて自分でコンパイルする必要があります。 なので、ラズパイ用にビルドしたものを GitHub で公開しているので、皆さん、ぜひ使ってみてください。続いて、シェアードメモリーを使いたかったので、Python 3.8 を導入します。プロポーザルには 3.7 から 3.8 にしただけで早くなりましたと書いてしまったんですけれども、ちゃんと測ってみると計測ミスでした。ごめんなさい。よく、あの、 プロセス間のデータ受け渡しに使うのはマルチプロセッシングの球だと思います。私もよく使ってます。非常に簡単で便利なんですけれども、PICL でバイト列を作ってそれをコピーするという実装のため、速度的には微妙なものです。それに対して Python3.8 からマルチプロセッシングモジュールに追加されたシェアドメモリーだと、複数プロセスから直接メモリを読み書きできます。PICL を返さないので、 Q、えー、よりは早いです。制約が多くて使いどころが結構限られるんですが、今回は固定サイズの NumPy 配列を渡すという用途だったので、たまたま使うことができました。で実際にはシェアードメモリーだけだといつ読んでいつ書いたらいいかわからないので、えー、マルチプロセッシングの Q と併用して、データを書いたら書いたよということを通知する。でデータを読んだら 読んだよということを通知するといった形でタイミングを制御しています。で、こ, れ、えー、とこちらは横軸がデータサイズで縦軸がデータを一件送るのにかかる時間なんですけれども、データが大きくなってくると、マルチプロセッシング Q だとどんどん処理時間が伸びてしまうんですけれども、シェアードメモリーを併用する場合は、データが小さいときは Q、まあの操作回数が多いんで遅いんですが、 データが大きくなっていっても、それほど処理時間が悪化しないので、入力画像のような大きいデータに対しては、シェアドメモリを使って、出力結果のような小さい結果に対しては、これまで通りキーを使って、あとは、データを受ける側と送る側が同じプロセス内のスレッドで分かれている場合は、キーモジュールのキーを使うというのが良いということが分かりました。 これらをすべて導入していった結果、えー、Python3.8 でこちらを実装して 11.0fps、遅延が 0.4 秒というところまで速度を上げることができました。以上です。時間が少ないので、このまま Q&A に行きたいと思っております。はい、えー、発表ありがとうございました。 えー、とそれでは、ちょっと質疑を時間に設けたいと思います。えっ、ー、と、質問がある方はですね、えー、Zoom の挙手の機能を使って質問をお願いします。またあの、チャットに書いていただければ、こちらで代読することも可能です。あ、いますね。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、表示名、三浦幸輝さん、えっ、ー、と、ミュートの解除をしますので、えっ、ー、と、直接質問できるようにします。少々お待ちください。 えっと、じゃあ、今、ミュートが解除されましたので、直接お話しして質問をお願いします。聞こえますかはい、聞こえてますあ。ありがとうございます。えっと、はい、えっと、発表ありがとうございました。えっと、o n i っていうのは、えっと、まあ、たまによく聞くんですけど、まあ、いわゆる、まあ、他のフレームワークあの、ディープラーニングのライブラリーから、 えー、っとそうモデルを変換するということだったりする。そうすると、今回の場合だと、チェイナーからオニクス経由で、えっと、どのモデルに変換したっていうことでなりますかね。えー、っと今回はチェイナーからオニキスのモデルを作って、はい、でそのオニクスのモデルを、例えばパイト o r とかに持っていかずに、直接オニキスのまま実行する。 ことにしてますでその直接オニキスのまま実行できるのがこちらのオニキスランタイムというライブラリになりますあなるほど、あすみません、ちょっとあのその辺がちょっと見ようとしてたの で, ちたで、ね、ちょっとませんちょっと書き足だったので<笑><笑>すみません、はいえっと、じゃあそうすると、オニキスランタイムのモデルのまんまでも、じゃあ走らせることは大丈夫ってことなんですね。はい 分かりました。じゃあ、ちょっと今後、僕もラズベリーパイ触っているので、参考にさせてもらえればと思 い, ま す, います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、っと、もうちょっと時間なので、えー、これでですね、トークの方を終了させていただきます、えーっと。参加者の方、発表者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございましたありがとうございました。